動画を見ながら頑張ってるのになかなか痩せられないんですそういった方におすすめな万歳ゆりかごといいうのを紹介していきます今回の動画を最後まで見ることで朝晩たった20秒行うだけで痩せやすい体質を作るエクササイズというのが分かってきます動画を見ながら一緒に頑張りましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、体の前面と背面、全部使うことができる万歳ゆりかごというのを各前面20秒、背面20秒行っていきます。1セットでやる方はたった40秒でいいです。しっかりやりたい方は3セットご用意してますので一緒に頑張ってみてください。で、なかなか痩せられない人の多くは同じようなエクササイズばっかりをやっている。小さい筋肉を狙っている。息の上がらない楽なストレッチなどを行っている。っいう原因があります。で、今回は 全身の筋肉を使いながら多少呼吸が上がります。息が上がるっていうのはすごくメリットがあります。心配能力が上がれば痩せやすい体ができます。なので、いつも息があんまり上がることをしてない。かといってきついことやってしまうと次の日休んでしまう。そういった方は今回のエクササイズを朝晩プラスアルファでやってみてください。難しくないエクササイズなので一緒に頑張ってもらえたらと思います。そして今回背面使うポイントとしては耳よりも腕が 後ろに行く必要があります。もし、手が後ろに行かないよって方はですね、今から少しだけストレッチを行ってください。まず、肘を曲げて、できるだけ後ろまで手を持っていきます。これ以上行かないってところまで手を持ってったら、ここから、ぐ、ぐ、ぐっと、後ろだけに引っ張る感じです。後ろ前、後ろ前ではなくて、行けるところまでやったら、ここから、後ろだけ。後ろに引っ張るだけ。というのを10回、まずやりましょう。 いきますスタート12345678910はいオッケーこれでさっきよりも後ろに少しはいくと思いますこれで今から万歳ゆりかごやっていきますスマートフォン持ったままでいきますはいまずうつ伏せになります スマートフォンは顔の下に置いといてください。そしたら、足を少し広げて、カエル足にするんですが、足はピタッとつけなくていいです。少し離れるぐらい楽にしてください。この状態で、まず太ももの前側をできれば床から浮かせます。床から浮かした状態で、体のお尻、もも裏、大腰筋が使えてます。ここでさらに上半身を起こして、 手をグー握って、グッと。タオルを持ってるイメージで、首の後ろにグッと引っ張ります。で、戻す。戻すときしっかり手をピンと伸ばします。これを20秒間、こういう感じでやっていきます。多少体が揺りかごのように揺れると思います。なので、万歳揺りかごっていうエクササイズになります。これを、こういうペースで、 20秒間やってくださいしっかり手を後ろにして引く方がしっかりこ背筋が使えます首が疲れるよって方はしっかり上向いていいです下向くとスマホが見えるんですけども首が疲れるなら上向いてください20秒いきましょういきますスタート1212こういう感じですしっかり引いてぐっしっかりもも も, も上げてあと少しああ うわこういう感じああ前もも持ち上げた。ガーいやュオッケーこれねたった20秒ですもう背中全面使えてますもも裏お尻も使えました今度は上向き結構息ハーハーになりますよねこれ朝やったらね結構息上がるんですよほんでできればスマホは見ずに万歳してほしいんですけども でもスマホ持った方がわかりやすい方は手は万歳じゃなくてスマホ持ってていいです足をバタッと開きますできるだけ開いてくださいそしたら内転筋が使えますでも膝伸びないよって方はちょっと曲げてもいいですできるだけ横に広げてで上体を起こしてスマートフォンを持ってこれで20秒キープもしスマホ見ずにできるよって方は万歳手は綺麗にまっすぐじゃなくてもバタッと広げるだけでいいです これを20秒いけば体全面使えます。頑張りましょう。ちょっと首の前が疲れるかもしれませんけども、もししんどかったら途中で倒れてもいいです。耐えれる方は頭を起こしたままヒップです。20秒いきましょう。ラストいきまーす。スタート。1。2頑張って。しっかり体を起こして腰床つけて。手足力を抜いて万歳。しっかりね。 内転筋腹筋しっかり胸使えてると思います OK 今の1セットで終わってもいいです時間がある時はこの先も見ながらもう2セットやっていきましょうしっかり全身がね使えてますゆりかごの時はしっかりね動いて息ハーハー上げてください2セット目いきましょうそれではいきますスタートしっかり上体を起こしてももをしっかり持ち上げて 肘がね伸びきりにくいと思うけどしっかり手を前に飛ばす感じでくふうふうふうふうオーケーイよっしゃ上行きましょうスマホ持っててもいいですいきまーすおこしっかり起きてスタートふうふう腰しっかりつけてこれね 朝一やったらね、すごい汗が出てきます。息はぁはぁなりますね。しっかりね、起きて。スマホ持たなくていい方は犯罪。万歳した方がね、辛い。っっっっっよっしゃ、もう一回ずつ。ラスト。さあ行きましょう。いきます。スタート。しっかり、しっかりね。 頭の後ろにタオルを回す感じでしっかり体を反らしてこういう感じでね揺れてもいいですこういう感じあーあーうわーーラストさああああああああああああああああああああああああああああ やっぱり、ね、この時期ね乾燥するから喉が痛い喉が、はあ、ああしっかりきて股関節痛い方はね少し閉じてもいいです胴体しっかり起こして あ, あちょっとお疲れでしたいや。 この万歳ゆりかご全面背面1セット40秒なんですけどもどれかね全面気にならない背面だけやりたいって方は20秒でいいですもししっかりやりたいって方はね40秒を3セットやってみてください朝晩するのがおすすめですこれをしっかり特に朝やることで息が上がるので朝からね体がテキパキ動きますそして 朝体の全身の筋肉を使うってことで一日省エネにならないように体を動かすことができますやはり朝筋肉動かさないと一日体がねだるい状態で筋肉を使ってしまいます人っていうのはちょうどいい力を出して生活をする癖があるので筋肉をしっかり朝ね使うことで一日体がよく動きます頑張ってやってみてください頑張ったよって方はねよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いします 全面楽だった。背面のがきつかった。そういったこともね、今のレベルを教えてください。今後の動画作成に参考にさせてもらいます。各種 SNS もやってますので、よかったらリンクのフォロー、説明欄に貼ってますんで、行ってください。そっちではまたね、短編で配信したり、プライベートなことを配信してますので、フォローもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。